どうもケンです。はい今回はですねこちらのバイクを紹介させていただきますはいこちらエリミネーター250で す, 250ですこれサイドバック見てくださいこれ燃えてますね CV っすね250にしてはめちゃめちゃ車体がでかいような感じがするこれ250なんですけど車体大きいですね。 重量もある感じなの、うん、あります乗、ね、った い, いって言われたんですけど乗りやすさはまあ乗りやすいす、ね、めちゃめちゃ乗りやすい感じアメリカにしては、はい、あハントルがちょっとあって、はいはいはい、なってるから取り回しは、ね、楽ですねこれいじられてるとことかありますかあんまりないはいヘッドライトの丸ル LED、ね、ああこちらですねライト LED お、明るっあ、L. E. D. ですね。めちゃめちゃ明るいです。あ、明るいですね。マフラーはノーマルです ね, マねママ。マフラーはノーマル。あ、まだこのエンジンの形がいいですね、なんか。 電圧計。あ電圧計。あ電圧計あると便利ですよね。これはもう大丈夫です。ですはい。ちなみに燃費とかってどのくらい走りますか？聞いた中です何え？結構いいですね二班で。まあ二次しやすい。 ないし本当はねオーナーさんちょっと映したいんですけども、なんかこのスタイルもバッチリね決まってらっしゃるんですよでもちょっと NG になんでかっこいいっす。<笑>ああ違う。<笑>おお<ー>。中継です。めっちゃ決まってますねこれ。なんか反射とベストマッチ。<笑>なんかここら辺とかになんか川崎らしさが出てて。うん しかもエンジン v イツ意味で。いいですね。このバイクで。オーデされたって。ここら辺まで行かれ ま, したします。広島、島ね広島島の駅ぐらいまで。九州からですね。ブーイングリも全然使るもう。結構楽です結構楽ですか。乗ってて楽なバイクっていいですよね。 結果も結構ここら辺あのえぐれてるっていうか足つきもめちゃめちゃいい感じでしょまあ足はベタつきベタつき、故障とか全然ないですね故障は全然ないですねもう強いですねエンジン自体もありがとうございました